それでは高かぱさんをディスコードで拍手でお迎えくださいよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいでは始めていこうと思いますえっとコミュニティサービスにおけるレコメンデーションの編成と機械学習パイプラインについてというタイトルで野沢、えー、が発表させていただきますよろしくお願いしますはい。 皆さん、こんにちはということで、えー、今日はですね、ちょっとレコメンデーション何もわからんという状態から、いろいろ試行錯誤してきた編成についてお話ししようかなと思っています。はい。でですね、ちょっと途中で表現が誤っているかとか、まあ、もしかしたらあるかもしれないので、まあ、その場合はご指摘いただけるととっても嬉しいです。はい。で、まあ、お願いなんですけれども、本日の発表ですね、ぜひコメントを、まあ、Discord のチャンネルでも大丈夫ですし、Twitter などでもえいただけるととっても嬉しいです。 これは全然ポジティブでもネガティブでも、はい、ウェルカムなのでよろしくお願いします。はい、今日ですね、話すことはざっくりこんな感じですね。最初にちょっと自己紹介とかさせていただいて、えー、その後、ですね実際にレコメンデーションはどういうことをやってきたのかみたいなところを、まあ、ここはメインでちょっと話してつつ、えー、最後にですね、機械学習パイプラインのところについて、まあ、5分ほど、ちょっと駆け足になっちゃうかもしれないですけども、まあ、話していこうと思います。 はい、まず簡単にちょっと自己紹介なんですけれども、えー、私、野沢孝信と言いまして、コネヒト株式会社というところで、えー、今、機械学習エンジニアとして働いています。Twitter、はい、などは、えーと、タカパイ0210という ID でやっていますで。仕事はですね、えーとまあ、自然言語処理だったりとか、まあ、推薦システムをメインにやりつつ、まあ、結構 AWS でその機械学習基盤を作ったりとか、まあ、そういったことをしています。で、その機械学習を使って、まあ、どうやってビジネス貢献するかみたいなところに興味があって、 今、その辺を取り組んでいたりします。はい。ですね。えっと、友人と週一であの技術系のポッドキャストを配信しているので、まあ、これちょっと宣伝なんですけども、よければ、このツイッターのハッシュタグウ w i フ f m とかで検索していただけると見つかると思いますので、よろしくお願いします。最近だと、そうですね、サイキットラン の, の 1.0 のリリースノートを見ながら喋った回とか、あとは、Netflix さんのブログですね、AB テストの連載ブログ見ながら喋るみたいな回をやってたりします。はい。 次にですね、実際、会社で運営しているサービスについてご紹介したいと思いますと。まずですね、ママリというサービスを運営しています。こちらですね、悩みと共感を軸にママに寄り添 う, 寄り添う通信向けのサービスになっています、はい。これですね、ママさん同士で悩みを相談し合う QA のコミュニティというところをメインにアプリだったりウェブだったり SNS といったところに まあ、サービスを展開しておりますで。もう一つですね、家族ノートというものがありますと。えー、こちらはですね、えー、と最近ローンチされたサービスなんですけれども、えー、と先ほどのママリっていう、えー、とアプリの中で、ユーザーさんが実際に検索したデータとか、あとは投稿したデータですね、質問投稿したとか、まあ、そういうデータを分析できる t u b 向けのサービスになっていますと。まあ、実際にそのアプリ内での、まあ、リアルな声だったりとか、えー、と行動のログっていうの のを見える化して、実際に家庭の抱える課題などの分析をこのようにしているサービスになっています。はいでまあ、本日話すレコメンデーションのところなんですけども、え今日はですは、ね、ママリーというアプリの中でえ、一機能として提供しているものについて話そうと思っていますと。まあ、こんな感じの UI で提供されていますと。まあ、このスクリーンショットだとですね、 お金関連の質問がレコメントされていることがなんとなく分かるかなと思います。はい、で、レコメンデーションのアーキテクチャの全体像なんですけども、ざっくりこのようなイメージになっていますと。でですね、バッチ処理で実際にレコメンデーションの結果を事前に計算しておいて、え企画書の API からは、その計算済みのデータを取得して、実際にアプリに提供しているみたいな形になっております。はい ではメインパートの方に行こうと思います。えー、まずですね、レコメンデーションってどんなものがあるかご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、簡単に紹介したいと思います。えー、まず、レコメンデーションっていあいると一番有名というか、最初に出てくるのが協調フィルタリングとかかなと思っていますで。こちらですね、ユーザーベースだったりとか、アイテムベースといったまあ手法があるかなと思っていて、このアイテムベースの方は a m アマゾンが使っていた、まあ、今も使ってるかもしれないんですけど、 まあ、それでちょっと有名かなと思ってますと。まあ、これどういうものかっていうと、あるユーザーのアイテムに対する評価値っていうのも、えー、そのアイテムと似てるアイテムに付けられた評価値を利用してまあ予測しましょうみたいなものになっていて、まあ、実際そのアイテム同士の類似度みたいなのを計算できるので、まあ、それをもとにえ関連するアイテムみたいなも の, の推薦も可能になっております。ちょっと下に図解をしているんですけれども、まあ、この協調フィルタリングとかってその評価値行列みたいなものが必要で、 えっと、ユーザー×アイテム数みたいな行列を作っておいて、でそこでなんかそのユーザーさんがどのアイテムにこういう評価をつけてますみたいな、まあ、行列を用意しますと。こ、まあ、こういう評価っていうのは、まあ、例えばアマゾンとかとレビューとかですね、星が1つとか5つとか、まあ、そういったものを想像してもらえればいいかなと思っていて、でまあ、この行列があると、えっと、今度、アイテム同士の類似度っていうものがまあ計算することができますと。 で、このアイテム同士の類似度の行列ができると、じゃあ今度、ユーザーさんに何を推薦すればいいかっていうことで、まあ、この例だとですね、ちょっと右の図に行くと、ユーザー D さん、この人はえっとアイテム2に対して3っていう評価をつけてます。で、まあ、他のアイテムは何も評価をつけてないっていう時に、じゃあ1と3と4、どれをレコメントしてあげればいいかっていうと、えー、このユーザーのベークトルと、先ほど計算したアイテムの類似度行列の席を取ると、 えー、とそれぞれのアイテムのスコアがまあ計算できるので、まあ、この例でいくと、アイテム4が一番数字が高いので、まあ、これをレコメントするといいんじゃないかみたいなものになっています。はい。で、もう一個ご紹介すると、えっと、マトリックスファクタライゼーションというものもあったりしますと。まあ、これはですね、ネットフリックスが主催したポンペでまあ登場したものでして、まあ、先ほどの強調フィルタリングとかだと、えー、さっき言ったユーザーとアイテムの評価値行列というのは結構素であることが多くて、 まあ、なかなか精度の問題とかデータが少ないと、そもそも類似ユーザーとかアイテムを十分に見つけられないみたいなま課題もあったりしましたと。でこのマトリックスファクタライゼーションはま名前の通りですね、さっき の, その評価値行列っていうのもま分解するんですけども、ユーザーの特徴量行列とまアイテムの特徴量行列っていうものに分解して、それらを使うことでえと密な行列をま作れるみたいなものになっています。まあ、図にすると、このような形ですね。 えー、さっきのユーザーとアイテムの評価事業列があったときに、これを、まあ、この例だと、ユーザーの特徴量行列 P というものと、えー、とアイテムの特徴量行列 Q というものに分解、1回分解しますと。で、分解したものをさらに席を取ると、えー、と一番右下のようなま密な行列が得られて、まあ、この中でえと実際に数値が高いものをユーザーさんにまあ推薦するといいよみたいな形になっておりますと。で、今回のレコメンデーションもですね、えー、と最初のモデルには、 このマトリックスファクトライゼーションを採用して進めました。はい。では、ここからですね、実際にサービスにどのようなレコメンデーションを入れていったかみたいな変遷に移っていければと思います。はい。最初はですね、TensorFlow を用いた行列分解、先ほどのマトリックスファクトライゼーションですね。これを使ったレコメンデーションを実装しました。はい。で、これはですね、行列分解を TensorFlow の まあ、エンベディングレイヤー、埋め込みレイヤーですね。これは多分他の真相学習のフレームワークにもあると思うんですけども、まあ、それを用いて実装していますと。でまあ、このような式でユーザーの思考がスコアリングできると仮定して、モデリングしています。えー、これ簡単に言うと、R っていうのは先ほどの評価値ですね。Amazon でいうとレビューの点数だとか、まあ映画の、映画とかもレビューの点数とかで。V っていうのが実際にユーザーとかアイテムのえ特徴ベクトル。でえーと B がバイアスになっていて、まあ、この時のバイアスっていうのは、例えば、その、あるユーザーさんがつける評価っていうのは全体的に低い傾向があるよねとか、高い傾向があるよねみたいな、まあ、そういったものをバイアスと呼んでいます。で、実際にサンプルコードはこんな感じになりますと。はい。まあ、入力として、えっと、ユーザーの ID とえアイテムの ID を渡してあげて、まあ、そこから実際それぞれの、えっと、 埋め込みベクトルとバイアスのエンベディングレイヤーにつなげて、で、埋め込みのベクトルのところはまあ積を取って、で、最後にえっとバイアスを足してみたいなネットワークになっています。で、これ、学習後のエンベディングレイヤーっていうのは、ユーザーとアイテムのそれぞれの分散表現が格納されるので、まあ、ここから重みを取り出すことで、例えば類 似, の、えっと、類似ユーザーとか、類似アイテムみたいなものも取ってこれます。 はい、じゃ実際このモデルですね、サービスに入れてどうだったかみたいな話なんですけれども、えー、とこのときはです、ね、30% のユーザーを対象に AP テストを実施しました。で、えー、とサービスの方 で, です、ね、ベンチマークとしている数値があったんですけど、まあ、それを追いつこうみたいな形で入れたんですけれども、も、まあ、レコメントの数値としては、この紫のような形でですね、ベンチマークとしていた数値にはまあ届かずみたいな形でした。はい、まあま、あ最初からそんなにうまくいくわけはないな。 ととは思っっていたたんですけども、まあ、ダメだったとで、まあ、これ結果を見てみると、まあ、どうだったかというと、ですね推薦されている質問のカテゴリーに偏りがあることがまあ分かってきましたと。とカテゴリーていうのは、ママリのサービスの中にですね質問を投稿するときに、例えばこの質問は子育てのカテゴリーだとか、あと仕事のカテゴリーだとか、まあ、そういうのを選んで投稿するんですけども、まあ、そのカテゴリーに結構偏りがありましたと。と でまあ、そもそもそのカテゴリーごとに投稿されている質問の総量にばらつきがあって、ですね、まあ、そのなんか人気カテゴリーみたいなのがあって、まあ、そういうカテゴリーはとても質問投稿数が多いですと。で今回はですねその特定期間内に何回以上のビュー数がある質問っていうのをレコメンドの対象としてまあ計算してたので、そもそも投稿数の多いカテゴリーの質問がまあ推薦されやすくなっちゃってたみたいなことはありました。はいでまあ、この結果を踏まえて、 えっと、次のモデルを開発していきましたとで。次にやったのがトピックモデルを活用したレコメンデーションですと。はい、でトピックモデルってまあ何かって簡単に触れておくと、まあ、文章が複数の世界的なトピックから確率的に生成されると仮定したモデルになっていますと。でまあ、有名なやつだと LSI とか PLSI とか LDA とか、まあ、その辺があったりします。で今回 LDA を使っていますで。このトピックモデルなんですけれどもトピックの数と トピックのラベルっていうのは人間が決める必要があるのが特徴かなと思っていますと。例えばですね、トピック数を3としてしてモデリングした場合ですね、そのモデルに何かしらのこう文章を突っ込むと、出力として3つのトピックのそれぞれの確率分布が得られますこの表のような形ですね。で、この場合はですね、例えば1個目のあと1級でノーヒットノーランみたいなものは、トピック1の値がすごい高くなっている。 ので、これはなんかちょっとスポーツ系のトピックだなトピック1は。で、2つ目の、このひ人親世帯に特別給付金みたいなものは、えっと、トピック2の値がすごい高くなっているので、まあ、これは経済系のトピックからみたいな、まあ、そういう解釈っていうのは人間が行う必要がありますと。そういう特徴があります。はい。でですね、これなんでトピックモデルを使おうと思ったかみたいな話なんですけども、 ママリっていうサービスはです、ね、月間で130万件ほど QA が投稿されています。なので、まあ、例えば直近の1か月間に投稿されたデータを、まあ、レコメンドの対象としても、まあ、対象件数がかなり多いですと。なので、トピックモデルを活用して、ユーザーのざっくりした思考を推定できれば、レコメンドの対象の質もある程度絞った上で、まあ、そこからランキングしだせるんじゃないかみたいなことを想像してましたと。はい で、まあ、でもですね、まあ、トピックモデル使わなくても、そのさっき言った質問のカテゴリーみたいなものを使えばいいんじゃないみたいな話もあると思っていて、まあ、例えば子育てっていうカテゴリーの投稿をよく見ているユーザーさんっていうのは、まあ、子育てに興味があるよねみたいな、まあ、そういう話ですね。実際にですね、その子育てカテゴリーとかに投稿されている質問をまあ見てみると、ですね、まあ、同じカテゴリーに投稿されていても、内容が結構異なるみたいなことは多いですと。 でここで例で1個持ってきたのは、ですねこれ両方とも下の画像ですね、えー、子育てとていうカテゴリーに投稿されている質問なんですけれども、えー、画像の左側がですね、えー、生後1か月の赤ちゃんの場合、夜は何を着せて寝かせていますかみたいな、まあ、いわゆる服装の話ですよね、になっています。まあ、これも子育ての、えー、悩みかなと思っていますとで。右側に行くとですね、こちら今度、幼稚園でなんとなく会わないな、苦手だなと思う、思桃和さんの子と、自分の子が。 仲良くしてるよって方いらっしゃいますかみたいな悩みでして、まあ、こっちはどちらかというと、幼稚園での悩みになっていますと。なんで同じカテゴリので、同じ子育てのカテゴリーだけど、内容の経路というのはかなり違いますと。まあ、なの で, です、ね、まあ、どのカテゴリーの質問をよく見ているかだけだと、ユーザーがどんなことに悩んでいるとか、実際何に興味があるのかみたいなところをまあ予測するのはまあかなり難しいなという所感がありましたと。まあ、こういう理由からですね、 トピックモデルを使ってユーザーの思考を推定できないかと思って分析を始めました。で今回はですね、GenSim、えっと、という自然言語処理の OSS を使っています。はい。GenSim を用いたトピックモデルに、まあ、どうやるかというところを簡単に触れると、まあ、こんな感じですね。日本語の場合は、えっと、一回分かち書きしなきゃいけないんですけども、分かち書きした後にそのデータから辞書を作成して、えっと、LDA のモデルを学習させます。この例だとトピック数が20ってして、 指定ししてて学習しています、はい、でもちろん、ですね、えー、と生成したモデルから、えー、各文章のトピック分布を取得することも可能になっています。でこの最後にです、ね、トピック DF というところにこのトピック分布を今入れているんですけどもこ れ, これ中身どうなっているかという と,、えー、と、このような形になっています。はい、今回トピック数を20としたので、こ、えー、のまトピック0からトピック19まであるという感じですね。 これ例えばですね、今、えー、と線を引いたデータを見てみると、えー、とトピック3っていうカラムの値が一番高いですと。なので、この文章、トピック3に帰属しているということが分かります。はい、じゃあ、このトピック3ってまあ何なのみたいな話なんですけども、まあ、それはですね学習したトピックについて、それぞれの品質号を取得することで、各トピックの解釈ができますと。まあ、コードはこんな感じですね。 まあ、そうすると、右のような、まあ、データフレームが得られて、トピックとワードと、まあ、ここではベリトってしてるんですけども、まあ、どれぐらい単語が出てくるかみたいな話ですね。でこれはちょっと図にプロットすると分かりやすいんですけれども、まあ、こんな感じになりますと。で、まあ、プロットしてみると、まあ、いい感じでトピック学習できているなということが分かりますと。とこの図で言うと、例えば一番左がですね、まあ、上から出産とか入院とか産後とか、 赤ちゃんみたいなのが来ているので、まあ、これは結構出産系のトピックだなとか、で真ん中のトピックさんのところに行くと、えー、上から作る、ご飯朝、離乳食みたいな形なので、まあ、これはまあ家事とか食事ですね、のトピックだなとか、で一番右のところは、は、え、い、ー、とか、場合とか、育休、保険、扶養とか、まあ、そういったことが来ているので、まあ、仕事とかお金のトピックになるかなっていう、まあ、いい感じのものができてますと。はい まあ、質問のトピックはそれなりに良さそうなここで計算できたっていうところで、まあ、実際にこのデータを用いてユーザーが興味ありそうなトピックを推定していきますと。はいまあ、これどうやるかというと、まあ、図のような形になっていて、まあ、ユーザーごとに直近で見た質問 N 件を取ってきますとで。直近に見た質問の重みを大きくするように、えー、とトピック分布に重み付けをして、で最後にまあ平均を取って一番大きい トトピピッッククがユーザーザの興味トピックだなという定義しております、はい、でこの興味トピックを用いて推薦対象の質問をユーザーごとに抽出して、まあ、推論を行うみたいな形ですね。はい、で全体像は、まあ、こんなような形になっていて、えー、さっき話したトピックを推定するみたいなものが前段にあって、まあ、ここでざっくりです、ね、ユーザーごとに興 味, の興味トピックというのをまあ推定しますと。 でその後に、えっと、行列分解の一番最初に説明したモデルでランキング付けします。はいでまあ、このモデルの結果どうだったかというと、えーっとまあ、前回のモデルをアップデートする形で AB テストをやりましたと。まあ、そうすると、ですねベンチマークとしてた数値と同等くらいの数値を出せるようになりましたと。はい、これはめでたいということで、まあ、ただですね改善点がいろいろあって、 まあ、今回ですと、興味トピックを推定して、その質問の中からレコメンドしてるんで、なんか多様性とかあんまり考慮できてないな、だったりとか、あと、モデルの構造上ですね、ユーザーごとに推薦質問、すべてのデータを作って推 論, す る, 推論する必要があるので、処理に時間がかかっちゃうよねとか、例えば質問が100個あった場合は、ユーザー数かける1 0 0件のデータを作ってまあ推論しなきゃいけないねとか、あとはなんかそのユーザーの属性情報ですね、年齢とか、 地域とか、まあ、そういった情報を使って学習させるのは難しいみたいな、まあ、そういう改善点がありました。はい。まあ、この辺を踏まえて、まあ、次のモデルに行って、次がそのニューラルネットワークを活用したソフトマックスレコメンデーションということで、えー、モデルの開発に行きましたと。で、ここで言っているソフトマックスレコメンデーションって、なんとやっていうところなんですけども、 えー、とニューラーネットワークを用いてマルチクラス予測問題を解くモデルのことを言っています。まあ、それをレコメンデーションに適用したみたいな形ですね。で、入力の情報は、まあ、ユーザークエリーって書いてあるんですけれども、まあ、例えばユーザーさんが行動したログから抽出したベクトルだったりとか、またユーザーの属性情報ですね、年齢とか地域とかを入力としています。で、出力はですね、アイテム数に等しいサイズの確率ベクトルというものになります。はい、この辺詳しく知りたい方はですね。Google さんが ブログを書いているので、そちらを参照していただければと思います。はい、実際にこの人でどういうふうに使っているかというと、えー、とこの右のような図で設計していますと、はいでユーザーあ。入力はですねユーザーがクリックした質問の、えー、埋め込みベクトルから計算したユーザーベクトルと、あとユーザーの属性情報ですね、年齢とかいろいろを入れています。はいまあ、ここで質問の埋め込みベクトルというのは次のスライドで。 詳細を説明しますと。で、出力の部分は、えっと、質問 ID の確率分布になってます。はいでまあ、こういうふうにすると何がいいかっていうと、まあ、そのさっき言ってたユーザー数かける質問推薦質問分のデータを作る必要はなかったりとか、あとも学習に使うデータの特徴量っていうのは柔軟に拡張できるということが挙げられるかなと思います。はい ですね。こ, こでいったこの質問の埋め込みベクトルって何度やみたいな話なんですけれども、まあ、ここは今回、ワードツベックをまあ質問 ID に使いましたというところで、えー、と各セッションでクリックした質問 ID をえと時系列に並び替えて、それを1つの文章と見なして、質問 ID のえ分散表現を計算していますと。まあ、ここ、ポイントはですね、質問の本文というのは全く加味せずに、ベクトルの計算を使していますと。よくあるのは、 えー、とその質問文、まあ、文章を携帯数解析して、ワードツベック、まあ、あと最近はバートとかですかね。で、まあ、ベクトルを計算することが多いと思うんですけども、まあ、今回、その質問 ID をそのまま計算に使うので、えー、とまあ低コストで分散表現を計算することができますと。で、それをまあどうやってユーザーベクトルに変換するかというと、まあ、ここはシンプルにベクトルの平均を取っていますと。で、これをまあ学習データに使っています。でですね、この質問 ID だけで、 まあ、良い分散表現、計算できるのみたいな話なんですけれども、まあ、今回ですね、ちょっとコサイン類児童で定性的にチェックした結果を、まあ、いくつかご紹介していこうと思いますと。はい、で、まず1つ目ですね、えー、これ、上の赤枠にあるのが、まあ、元の文章というか、これだ と,、えー、と、通信で心理カウンセラーの資格を取った方に聞きたいですとか、まあ、ゆくゆくはカウンセラーの資格を生かして働きたいですみたいな。 まあ、元の質問文がありますと。でこれに対して、えっと、まあ、類似度の高いものを取ってくるとですね、えー、例えば子育て中、育休中に資格取って、今その仕事をされている方とか、介護の仕事に就きたいと思ってますが、その仕事であったら有利だという資格があれば教えてくださいとか、まあ、比較的にその資格系の質問が、まあ、類似度が高く計算できていますと。これ良さそうだと。でまあ、もう一個例を持ってきたんですけれども、 これはですね、えー、とコロナで外出が減ってしまって、まあ、気付くと1歳1ヶ月になっちゃいましたと、子どもは。まあ、どうい う, ふうところに遊びに行ったらいいですかみたいなそういう質問なんですけれども、まあ、これに対して、えー、類似度が高いものを見てみると、まあ、皆さん、ですね皆さん全部ですねその1歳1ヶ月のお子さんに関する、まあ、投稿が上の方に来ますと。はいまあ、このようにですね、まあ、いくつか定性的に確認した結果ですね。 まあ、予想以上に分散表現を計算できることが分かったので、まあ、これは使えるぞとなりましたと。はい。じゃあですね、これ学習データ、テストデータ、どういうふうに作るかっていうところなんですけれども、えー、まず学習させるときは、えー、と時間軸でトレイングデータ、テストデータを分割として、えー、過去に見た質問ベクトルからユーザーベクトルを作りますとで。そこから未来に見るであろう質問 ID っていうのを予測するようにデータを作りました。 まあ、これは過去にこういう質問を見てた人たちは、えー、と未来にこういう質問を見るだろうね、みたいな仮説ですね。はい。で、まあ、それで、実際にオフライン検証、プレシジョンとか、イコールとかを算出して、で、まあ、推論するときは、全期間のベクトルからユーザーのベクトルを生成して、まあ、推論しております。はい。で、まあ、このモデルの結果はどうだったかというとですね、 えー、このような形になりましてですね、えーとまあ、今までベンチマークの数値はあんまり上回ってなかったんですけども、まあ、ここで数値を上回る結果になりましてで、当初 KPI として置いていた数値もクリアして、まあ、ここでようやくですね正者機能として 100% リリースすることができましたと。まあ、この間が約まあ半年ぐらいですかね、半年ぐらいまあ、いろいろ、今回紹介したのは3つなんですけども、 その3つの中にもちょっとパラメータ変えてやってみるとか、いろいろ実験を回して、まあ、半年間経って、まあ、ようやくリリースできたみたいな形になっています。はいでまあ、課題は、まあ、いろいろあってですね、まだ。まあ、例えば、コールドスタート問題であったりとか、まあ、オフライン検査のところも、まあ、ビジネス指標と相関するメトリックスとかを、まあ、見つからないようにみたいな話だったりとか、あとレコメンドのデータの更新性とかですね。 リアルタイム推論にするのかとか、バッチのサイクルを短くするかとか、あと、ユーザーからの明示的なフィードバックが今取れないとか、まあ、多様性とかどういうふうに検証するみたいな、まあ、課題はかなりまだまだあるぞといった感じです。はい。まあ、この辺はですね、まあ、引き続きビジネス貢献スペックやっていきという形です。はい。で、ちょっと最後にですね、機械学習パイプラインについて、えー、っと、まあ、ここはちょっと簡単にご紹介できればと思っています。 で、弊社の方はですね、えっと、AWS のステップファンクションズというものと、えっと、Amazon 政治メーカーを組み合わせてパイプラインを構築しています。はい。で、まあ、ステップファンクションズって、まあ、どういうものかというとですね、えっと、AWS の様々なサービスをワークフローとして定義できるサービスになってます。はい。で、イベントブリッジと呼ばれるのかトリガーする機能があるんですけども、それと組み合わせることで、えっと、定期実行もできます。例えば、1時間おきとか、 1日ごととか、まあ、そういうことができます。で、まあ、これ JSON 形式で、えー、とワークフローを記述するか、えー、とあるいはの図のようにですね、このワークフロースタジオというものがま最近出てきて、これを用いて UI 上でポチポチ組み合わせてワークフローを作るみたいなことも可能になっています。はい。で、政治メーカーってまあどういうものっていうところなんですけれども、えっ、ー、と、これはですね、機械学習のための統合開発環境とう謳われておりますと。 で、まあ、ノートブックを起動してデータ分析とかモデルの構築することはまあもちろんできるんですけれども、えっと、あと実験管理だったりとか、あと学習済みのモデルをまあそのままえっとエンドポイントを発行してデプロイするみたいなことも政治メーカーでできたりします。個人的にまあいいと思っているポイントが、この政治メーカープロセッシングと呼ばれる Python の SDK があるんですけれども、まあ、これを使うことでえっと実行したい処理。 とまあ、インスタンスタイプとかですね、を指定することで、ノートブックで分析している環境とは別の実行環境を、まあ、持ってきてで、その上で任意の Python スクリプトを実行することができるというのは、まあ、これ結構個人的に気に入っていますと。これどういうことかというと、ノートブックの、えっと、コンテナイメージというのを分析用イメージみたいな形で用意しておきますと。でまあ、その上で EDA とかをモデリングとかちょっとしますとで。今度実際に、えーっとまあ、スクリプト スクリプトにこう移植した後に、じゃあそのスクリプトはどこで実行するかっていう話なんですけれども、もちろんプロダクションと同じコンテナ上で実行できるのが一番いいので、まあ、そういった時にですねそのノートブック上からその PythonSDK を使って、プロダクションのイメージを持ってきて、まあ、そのイメージ上でこの Python のスクリプトを動かしてねみたいな形のことができるみたいなイメージです。はい まあ、こういった形でですね、ワークフローの定義っていうのはステップファンクションズを使っていて、そのワークフローの中で、えー、とスクリプトの実行のリソースとしてー、政治メーカープロセッシングというものを使ってます。はい。で、これ実際にその JSON で記述した場合の、まあ、ステップファンクションズの例なんですけれども、まあ、こんな感じでですね、まあ、右側にこのビジュアルのエディター、エディターじゃないな、ビジュアライズされたものが出てきて、で左側で JSON でまあこういうふうに書いているんですけれども、 まあ、ここに政治メーカーのリソースっていうのを定義して、ま、たの実行したい Python のスクリプトをエントリーポイントで入力すると、まあ、それが実行されますと。はい、今、機械学習モデルっていうのは、結構そのリリースした後に継続的に学習させるっていうのがとても重要かなと思っています。まあ、特にレコメンデーションとかですね、データの更新性が高いものはまあなお大事かなと思っていますと。 でまあ、そういったときに、このステップファンクションズと政治メーカーを組み合わせることで、まあ、いろんなメリットを受去しつつ、えーと、モデルの開発だったり、運用が可能になりますと。で、でちょっと本日ですね、そのいろんなメリットのところについて、まあ、いろいろ話したいんですけれども、ちょっと時間の都合上割愛させていただければと思ってますと。で、このあたりはですね、あの先日、AWS の DevDay に登壇したときの資料にまとめていますので、まあ、興味ある方、ぜひこちらも見ていただければと思います。はい。 では、えっと、最後にまとめですと、はい。今日はですね、おまり、あえっと、というアプリに対して、まあ、レコメンデーションという機能を入れる中での、まあ、変遷というのをご紹介してきましたと。で今今はです、ね、そのソフトマークスレコメンデーションと呼んでいるものが、まあ、いい数値で推移してるんですけども、ま, あ、まだまだ課題は謝まずにですと。まあ、この辺はしっかりビジネス貢献できるように、これからもアップデートしていくぞという形ですと。はい で実際に機械学習のパイプライン組むときは、えー、ステップファンクションズと政治メーカーを使うと、まあ、かなり手軽に組めてよいぞという形です。はい。あ、すいません。こっちが本当に最後にですね。で、最後になんですけれども、えー、っと、まあ、エンジニア絶賛募集中ですと。まあ、ここにはデータエンジニアって書いてあるんですけども、まあ、いろんなエンジニアさんを募集しておりますと。で、まあ、特に、まあ、データエンジニアさん、今絶賛募集中でして、 ライフイベントだったり、ライフスタイルの課題解決をするサービスにまあ興味がある方だったりとか、データ基盤に関する意思決定とか、機械学習のプロダクト開発に興味がある方がいたら、ぜひご連絡いただけると嬉しいなと思っています。今、実際に会社の中でそのデータを専任しているエンジニアっていうのがいなくてですね、インフラのエンジニアだったりとか、僕とかがそのデータ基盤とかち ょ, っとちょろっと手を出しているみたいな形なので、 すごいゴリッと意思決定できるっていうのはかなり楽しいタイミングかなと思っているのでぜひですねツイッターの DM でも、まあ、モンテッドリケーでも結構ですので、はい、気軽にご連絡いただけると嬉しいですはいこれで終わりたいと思いますご清聴ありがとうございました高階さんありがとうございました あのディスコードをもしかしたらあのご覧になりながらなったのかも分かりませんがあのすごいたくさんコメントを頂 い, いておりましてあのご質問っぽいものもあのいくつか頂 い, いておりますのでちょっとあの今はあのほぼほぼお時間ということであのこちらで取り上げることはできないんですがあのこの後ですね「Ask the Speaker」ーーの、えー、と場所で、えー、とコミュニケーションをとっていただいたりとかあるいはあの「 あれですね、えっ、ー、とメッセージを送っていただいたりとかという形であのコミュニケーションをとっていただければなというふうに思います。それではあのお時間になりましたので、えー、高ぱさんのトーク終了とさせていただきたいと思います。発表いただきましてありがとうございました。また、えー、参加者の方は はい、ありがとうございました。えー、参加者の方はディスコードで発表者に大きな拍手をお願いいたします。またコメントをいただいた方もあのコメントありがとうございました。えー、ご質問がある方、えー、また直接お話ししたい方はディスコードの Ask the Speaker のトラックチャンネルに移動してください。えー、Ask the Speaker のトラックは pyconjp-bar2、えー、です。 こちらからはお知らせなんですけれども、スポンサーによるスペシャルブースもありますので、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上えで参加していただいている皆様は、スポンサーブースのスタンプラリーにもご参加いただけます。応募いただくと、豪華景品の抽選に参加できるほか、参加賞もご用意しておりますので、ぜひご参加ください。それでは、このトークを終了とさせていただきます。改めまましして高さんありがとうございました ありがとうございました。